駆け抜ける思いは止められないというメッセージを込めた作品となっております全力で踊らせていただきますよろしくお願いしますお願いしま す, します<笑>横浜開拓鉄道 皆様おり 横, へ横浜開拓鉄道 の開悪日本の当たり前も それでは皆さんも。ご 会よし長崎・よその未来の彼でスーストージ 折り返しはない最終列車時代が変わっても駆け抜ける思いは止められない 少人数でもストーリー性のある楽しい演出で見る人に笑顔と元気を破天荒サポーテッド安全に輸送の皆さんでした。ありがとう